すみません、まだ熱が下がらなくてはい、はい、本当にすみませんはい、それでは失礼いたします